さあ、ということでね、どうもみなさん、こんにちは、たつです。ということで、えー、みなさん、えー、この動画ですね、このびっくりマークが出たら、みなさん、音を下げてください。めちゃくちゃうるさいです。ほんとにうるさいので、みなさん、音量を下げてから、えー、この動画をご視聴してください。ご視聴してください。ということで、どうぞなんだここあっうわっえ、いないんだけど。うわ、いた<笑>ちょっと。え、なにこれなにこれどうすんのこれ。ここ こ, こわな、ね。あ、トイレ、トイレ。 ゲームスター ト, ト, イレトイレゲームスタートゲームスタートうわおいるよだれか<笑>ちょっとっあなた誰ですか誰だあんた誰インタラクシ、うん、ョンゾンジなあ知ってるか深夜2時にこの学校の2 階, トイレ2階の女子トイレに行くとトイレの花子さんに会えるらしい何でも見つかったら花子さんの辛い思い出を消してくれるまで学校に出れない今夜夜確かめてみないかいいよ うわ、びっくりした。怖っ。なん何かいいよって、いいよしかなかったやん、選択肢が。うん、いいよしかなかった。ああ、右見あー。意味わかんねえ。どうぞ最悪だもん、ね。先行していただいて。先行するわ。絶対ここら辺はまだ出ないから。うん、絶対、まだ。ああ、学校、学校、学校、学校。え、これなんか、なんかさ、なんか俺のやつだっけ、あ、なんかここ見たことあるんだけど。最悪だわ、私。え、見見ててこれ、本ある。本、あ、本だ。 ジジ、ョン俺は先にトイレにまで待ってるこれを見たら早く来いよ最悪だ2階奥だって2階奥に女子トイレがあるんだってそこに向かおうだってちょっと待っ て, ここってうジャンプで見えるえなんか俺ここのさあの、うん、嫌な思い出なんだけどこのなんかあれでで2階の奥ってこっちかえでも嫌なんだけど俺このさうわびっくりしたもう顔がめっちゃびっくりしたこっちだよこっちこっちもう嫌だわこのなんか見たことある俺 えめちゃめちゃ再現度高。久しぶりにやってるけど。えー、えー、さ、俺さ、なんか、あの、銀色の鉄みたいになってんだけど、どうなってるそっちは。銀色の鉄普通だよ。うん、うわ、んうん、トイレだって<笑>え。え、え、え、え、え、え、聞こえる聞こえるえ、違う、聞くかと思った、今。うわ、やばいやばいやばいうるさえ、<笑>え、え、こうこう、こう、こう、こう。え、違うよね。<笑> え何もやってないうわびっくりしたライト<笑> な, んなんでライトつけんどこだこれだないほらあういうういう最悪3番目でしょここあここだうわうわあなこさんい い, い, いやめとけやめとけ危ない危ないほんとにうわ何何何何がうわびっくりした何してんのぶっ殺すよほんとマジで何それんか下にあるしあーどこ行くのうわさはうそだったみたいだなさっさと帰ろうぜ あれ、ジョンジーのとこに死体ないあれ、これん。血ある。血血わかんないなな。トマト。トマトみたいな。ブチブチしたんじゃないかな。なんやばっ。うわどこかわかんなくなった。あっちだよここ。あっちか。もうわかんないよ、もうマジで。本当に意味わかんないんだけど、ガチで。ナイス方向音痴。最悪ちょっと。<笑>やめろよ、そうやって言う。あっ、びっくりした。やべ、財布落としたから、待っていてくれ。<笑> うわ minutes <笑>ああ、びっくりした。なんだこれもうラグいわ、もうああまた言ってるわ、ほら。また言ってる、また言ってる。なんでそんな息荒い毎回思うけど。ああ、よくねえな、なんか。うわーびっくりした違うわ。なんもない。マジで、ちょ、いっていいよ。いって、ちょっと俺じゃないほうがいいよ、じゃあ最初。 いるよ普通になんかいるびっくりしたあの花子さんかわいくねクソ<笑>腹立つなこいつマジでかわいくねあれ最悪だマジでいや書かれたメモだってトイレの花子さんについてもうあなたのあなたはこの学校から出られないただ一つ出られるとしたら花子さんの悪い覚え出を消す必要があるやることは、えー、何これ左左に出て出て出て出て 出, 出てくるのでそれに何これ うら言ってるわ花子さんの下タ箱に書かれた落書きを消せそんなこと書いてあったいや分からん。いやもう嘘つくなよえ。嘘つくなってしま う, う。ちょっと俺がちょ<笑>うわーやめろやめろ<笑>、ね、やめろやめろ本当にマジでマジで意味わかんねえんだけどこ<笑>いつがあ、ジャストイル開いてるよ。ジャストイルも開いてるね。 開いてる開いてる。いますけどいますいますいますいますいますいますいますよいますって。ちょっとサムネイルで撮っとこはいっ。ってことはあっちだね。うわー。お。え。うわー。と, とととととと。見た？お前見た？え花子さんブーツでも履いてる？ブーツじゃないだろ。普通に足立っていうことしう。<笑>うわあ！びっくりした。 なんてこっち来てないの本当に意味わかんないんだけど来てるあ来てる。もう誰だよガチで本当にどれだろう、花子さんの受けた箱あこれだ、これほら書てあるあかわいそう学 校, る学校来るなおかめの館さんおっとのなんだあれコンビニいただっていたならいたっていい消せる、これ あ, あら、消せるわ消 せ, 消せ、消せハゲおー、ハゲなんだこれ出てみ何出てみって えっててうとしてみ出れるんじゃないの出れない。出れな い, れない。なんか書いてあるよ。あ上に書いてあるわ。左上に。上履きを探せだって捨てられた。出てない出てないのととととととととと足ととととととととととととととと捨てられてるんだってここと ゴミゴミゴミンあったあったあったあったこれこれこれこれこれ教室の上にあるなんか何何何て書いたの何これ机の上にあるカビだってカビンカビを移動させるだって移動させるううこれコップかどのカビンあっうわ動いてるめっちゃ動いてますあっノロノロノロいやなんだこいつくそ、楽しんでやがる人で あ, ーあったよあっびっくりしたうるさあほらえどかすほらちょっつどかすって書いてある あ, あどかするどかすって何どかす 移動させんじゃないはい。みなさーん。今日は絵を描いていきますよーって。ここでやってなんだろうね。ああ<笑>、やめろやめろもう本当に何してんのこっちじゃない。え、こっちじゃないのあ、こっちじゃないわ。壊された席。どれが壊されてんなどれが壊されて。あれあなたトイレ我慢してますえー、びっくりした。何<笑>あなたトイレ我慢してますガチ<笑> の, の仕方やばいな。エグいな、もん抑えちゃってるじゃん。 え、これいつかゴンゴーンってなる。最悪だ。なんて見てないんだよ。もうほんとな<笑><笑>え、絶対これいつかゴンゴーンってなるかなと思ってさあ。あったあったあった、これだ、これ。おあああ、かわいそう。おっ。うわあおっ、最悪だ、マジで。濡らされた教科書を探すだって。ああるあるあるあるある。これです。一緒に、一緒に見るために。ケー。あなんか後ろにいます。 なんでそんなめっちゃ見つめ合ってんのおうおういく行いく行くなに大丈夫なことあ、下手くそちょっとさ<笑>よくないちょっと待って !BGM のちょっと設定するからちょっと待ってうるさいよめっちゃあめっちゃうるさくなったなオッケー行こうなんか急に花子さん現れるんだろ<笑>ああやめてほんとマジびっくりしたあピアノを止めろだっていけない左上に書いてあったわ 止めろっなんだよ止めるとかないよそれ人が弾いてるんだからさあーもうよかんねえねあー何何あなに何あここです音楽室ああ最悪だ止めた瞬間花子さんバンああびっくりしたなんだなんだやば い, ばいやばいやばいうるさうるさいいますそこにお本ほんとだうっすうっすどうもあはー消えちゃったトイレのモップを ど, をどかしてだってって書いてあるわ いじめられてんだ、ら、とかすなってかわい そ, う, くないわそ う, いう。あんま開かなくてもいいと思う。うわぁ、こんなくていいんだ。はあ、な ん, こさん。いらないよ。いい、い怖い、怖い、怖い。なんだ、なんだ。うわあうわあ、びっくりした違うわ足しか。足しかないやん。足しかない。足しかないやん。足しかなかった。彼女は足しか。おーうわあ、びっくりしたなぁ、一瞬なんかしてんの。わぁ<笑>、なんかい。あぁ、ねまいますいますいますいます。めっちゃいます。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 し, しましたしましたディザー進めましたしましたよああ終わったちょっびっくりした違うわんかもういろいろ怖いわ何これ怖ただ怖なんかねおかしいんだよなんかみんなさなんか俺の声でびっくりしたとかさそういうこと言 う, 言うけどそう別のことでびっくりしたいわかんない意味がわからない